はい、どうもめチャねネです。本日ですね、ステイナビさんの方から、ちょくちょくセット割りのですね、受付開始の発表がありましたので、急遽ね、動画を撮らせていただいております。で内容につきましてですね、もうこちらにね、出てる通りなんですけども、明日 10月の22日の午前8時からですね、受付が開始という形になっております。まだね、それ以外の発表はね、ほとんどない状況なんですけれども、もう本当にね、緊急でね、今動画を撮らせていただいております。その内容についてね、ちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。私の動画の方ではですね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報と発信させていただいております。初めてね、チャンネルご覧になる方、ぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。15です。 早速、ね、内容を見ていきたいと思います。行ってみましょう。はい、ということです、ね、こちらステイナビさんのホームページの方に、ね、やってまいりました。下の方に行っていただきますと、全国旅行支援のお得な活用方法というところがありますので、こちら、ね、クリックしていただきます。そうすると、ステイナビで割引クーポンを取得して、全国旅行支援をもっとお得に利用しようということ で, です、ね、下に、ね、行っていただきますと、こちら、今後の発表等に合わせて内容は随時更新いたしますということなんですけども、 直くセット割は10月22日土曜日午前8時から割引申し込みの受付を開始いたします。第1弾の開始時につきましては、直くセット割北海道と JAL のね、個人向け航空券が対象ということになっております。いや、こういうね、出し方をね、してくるんですね。ちょっとね、想定外でございました。宿泊のみの割引申し込みはね、引き続き今もね、受付中ですよ、ということです。それ以外のね、ことにつきましてはね、特段書いておりません。はい。 ちょくちょくセット割りの詳細はこちらとかっていうことでね、下の方に行きますけど、まあ、簡単に申し上げてしまうとですね、ご自身でね、選んでいただいた宿泊先と、その新幹線だったりとか航空券も合わせてですね、まあ、ツアーと同様にですね、40% 割引となります。で、最大で1名あたり8000割引になる。宿泊だけだとね、5000割引という形になるんですけど、 これがね、8000円割引となって、ご自身でね、まあ、ツアーを作っていただくような形でね、できるので、好きなホテルに宿泊をして、まあ、例えばね、JAL さんだったりとかでステータス修行される場合にね、フライオンポイントを獲得するのに、まあ、お得にね、活用ができるんじゃないかなというふうに思っておりました。で、今回につきましてもね、利用はできます。ただし、行き先がね、北海道に限定、今、されちゃってるという形でございますので、今後ね、第2弾、第3弾とかで、どこになるのか正直わからない。 まあ極端に言えばですね、羽田から沖縄とかが、那覇とかね、あるのかないのか、<笑> ANA はあるのかないのか、JAL は那覇便もやるのか、やらないのかとか、もう本当にね、こればかりわからない。だから大阪の方で新幹線が使えるとか、岡山の方、広島の方で新幹線が使えるとか、まあそういうなんかね、出し方になってくると、結局なんかね、自由なようで自由じゃないっていう感じの、 ちょくちょくセット割りだなという感じですね。まあ、わからないですよ。これ今小出しで、ね、出していきますけど、最終的にはどこでもみたいなことがね、ギリギリのところで整うのかもしれないですけど、まあ、そこら辺はね、ちょっと引き続き注視していただく必要あるんじゃないかなっていうふうに思います。ただね、あの、取り急ぎ、明日のね、10月の22日の朝の8時から、 え、受付が開始ということでですね。今ね、ご自身でマイメニューのページ見ていただいてもですね、申請のページとかも出てない状況なので、まあ今晩ね、出てくるのか、明日のね、朝8時にアップデートされて出るのか、ちょっとわかりませんけど、まあ、ちょっとチェックしていただいて、私も明日の朝8時にね、まあ、とりあえず北海道に行って JAL で航空券を取るっていう予定はないんですけども、まあ、どんな感じなのかっていうのをちょっと見ていきたいなというふうに思います。いやー、でもね、想定外だった。 はい、でもね面白いなっていうふうに思いますね。だから今後ね本当に那覇だったりとかね大阪とか。なので今後ね那覇だったりとか大阪とかでね、まあ、どういう航空券 新幹線がね、出てくるのかっていうのはちょっとわかりませんけども、まあちょっとね、引き続きちょっと注視していく感じは必要になるのかなっていうふうに思います。まあまたね、こちらの北海道行きの、まぁ、あ、JALB に関しましても、いつまでね、受付されるのかもちょっとわかりません。もう、全員にね、達し次第もう終了ですっていう感じになるかもしれませんし、そこら辺はね、もうちょっとわからないので、もう未知数ですね。まあなんか、今のところ完全に想像の域をね、 えー、脱しないっていう感じではありますので、まあ明日ね、どんな感じの発表があるのか引き続きね、えー、注視していきたいなというふうに思います。とりあえずね、今回の動画に関しましては、明日の10月22日の朝8時からですね、ステイナビさんのちちょくちょくセット割の割引申し込み開始ということでね、急遽ね、あの緊急で動画を撮らせていただきました。皆さんのね、考察なんかもぜひコメントとかにね、入れていただければ嬉しいですし、まあその他ね、